Radio 坂本『RadioSakamoto』j w a v e j w a v e r a d i o a a ここからは病気療養中の坂本龍一さんに代わって僕ユーザーンとアセルマシ沼秀太の2人でお届けしていきます秀太はあれですよねオーチャードの公演があったんですよね、はい、シュー太フィルの。 っていうか、<笑>そのシ柊タの近況を聞く前に、今日長嶋さんがいらっしゃらないっていうことを伝えたいですね、うん、長嶋理香子さんは、あ, の あ, あまりに多忙で、ちょっと今回は参加できないという感じで、はい、なので、柊太だけっていう感じだったで、そうですね、だからあの、梨香子さんの代わりぐらい の, あの感覚で参加させていただきます。まあ、そのアートの観点からとかいうのは、ちょっと僕には荷が重い感じがするので<笑> まあ、少し、ねはあれですね、お力になれればとはいぜひお願いします、はい、さてデモテイプオーディション優秀作の発表していきたいんですが、はい、今夜はい、ここ2か月の間に応募いただいた150作品ぐらいの中から審査していこうと思いますすごい数ですねえー、そうですねじゃあ僕もその流れでフィールドレコーディングのやつを一つ選ぼうかな水野さん 曲ですね、水野さんのの横浜のやつそうですね水野さんの「横浜コーポートパーク」という曲を曲というかフィールドレコーディングを聴いてみましょう。 感があっって、てすごく い, い録音だなと思って聞きました。耳に快楽がある、うん。アンビソニクスっていうマイクを使ってあの HPL ヘッドフォンディスニングっていう処理してるからの、まあ、いわゆるバイノーというか、はい、360度的に聞こえるし、うん、これはあの僕たちの話だけど、ね、あのこういう応募がありましたって言って表を頂 い, いて音聞いてるじゃない。はい だからなんか音と同時にまあその音楽のまあ要素情報が一緒に聴いちゃうけど、うん、なんかそういうのなしで聴いたらさらに面白いだろうね こ, うなんここどこなんだろうとかさああそうですよねこれは護岸ブロックの隙間に入った波が空気を押し出してコポコポと音を立てている様子を撮ったということなんですけどそうですよね何も 知ららずに聞いたここれどこがポコポコ言ってんだ温泉かみたいなな気持ちになりますもんねそうそうそうとかさ、うん、フィールドレコーディングはそういうのが面白いですよねうんそういうわけで JWL デビュー坂本デモテープオーディションコーナーはおしまいになります蓮沼さんはいどうでしょうあのー、なんか音系というかサウンドアート系から ポップスか な, なんかテクノっぽいのもあったし本当守備範囲がというかレ ン, レンジが広いジャンルのレンジが広くて、うん、あの全部聴いていて飽きないというか、はい、楽しく最後まで聴いちゃうなっていうのがあって今回も楽しかったですそんなところですかねオーディションコーナーはこれでおしまいです RadioSakamoto」「ON81.3 On」 J-Wave.